ーーーめちちちゃゃくくすぐいてま変動追跡ツールキンパこちらをこらでもうだをはなくなりカメラ、OK、トはいどうも皆さんこんにちは。 監督ラボの監督ですズバリ質問します amazon セール使っていますか自分と同じように騙されないためにもこの動画作りましたパソコンを持っている方キーパーを入れましょう amazon セール物欲弾みますよねいいものが大幅で引きで買える見ているだけでも時間が過ぎますでもこんなことってありませんでしたか今すぐ欲しいってわけじゃないけど期間限定なら今買っておいた方がいいのか今買っときますかポチッ セール終了後えー、解説しよう販売者はセールが始まる少し前に商品の価格を引き上げセール開始時に値段を戻しますとどうなることが起きるでしょうか消費者はやった安く買えたぜイエスイエス実はそれいつもの金額です下手すればいつもの金額よりも高く買ってますよずるずる<笑>もう騙されたくありません そんなわけで無料のブラウザ拡張機能価格変動追跡ツールキーパーこちらを入れることによってもう騙されることはなくなります、はい、ではこのキーパーできることをご紹介していきたいと思います1 amazon の価格変動推移を見ることができる2トラッキング機能を使うことによって希望の価格に下がった時に通知をもらうことができるキーパーの入れ方を説明していきたいと思いますこちらに関してはパソコンの画面を見ながら説明していきたいと思います<笑> はい。このキーパーに関してはですね、Google Chrome で紹介していきたいと思います。他にもですね、Firefox、Edge、Opera なども使うことができます。ただ、スマートフォンでは使えませんので、パソコンの Chrome が一番おすすめです。なんかですね、画面収録失敗しまして、もう3回目です。まずは k e e p a と入います。そして、押します。一番上にキーパー a m a z o n p r i c e t r a c k e r というのが出ますので、押します。この青い Chrome に追加を押します。と拡張機能を追加。 はい、そして追加されましたと出ます。はい、これで完成です。え、そして今回ですね、検索するものなんですけども、今この撮影してます 90D、出ました。監督使ってましたこちら、キャノンの 90D というこちらのカメラですね。現在の価格は 144,299 円。今の画面に関しては、普通の Amazon のサイトの画面かと思います。しかしえ、少し画面を下げてみますと、はい、これです。これがキーパーです。 この新品を押すことによって、新品価格がグラフ上で出ます。で、見ていただきたいのが、このクローズアップビューというところですね。初期設定は3ヶ月になっておりますので、今から3ヶ月前のこのキャノン 90D の価格の推移が見ることができます。新品価格が最初14万8500円。そこからちょっと下がったりしながらも、下がりつつも、ガーンと上がります。はい、ここは15万168円。 そしてここでギャーンと下がってからのこの今の3ヶ月の期間を見ますと一番今買い時ですね。ただこのキーパーマジすごいんです。この Amazon の商品サイトに登録されてから全期間これです。626日間それぞれの商品によって5年10年先から出てる商品の期間の価格推移を全部このキーパーで見ることができます。というわけで見ていきたいと思います。ポン はいきました、まあ、発売当初はですね 189, 円えそこからですね下がったり上がったりしつつもう下がってきたけどもやっぱまた上がるここは19万円そして。 こう見るとね、ここ12万円の方が安いから、まだやめた方がいいかなというですね、参考になりますので、ただね、この後ね、一気にまたガーンって上がる可能性もあるし、もうギョーンと下がる場合もありますので、まあ、そこはね、自分のお財布事情と相談して、ポチッとするのか、いや、もうちょっと待とうというコーにするのか、いろいろとですね、考えれるかと思います。ただ、これはですね、アマゾンのサイト限定 ののツールですのです例えば Yahoo ショッピングや楽天サイトと比べてみてよしアマゾン一番安いというわけでポチるのもいいかと思いますまあ今回は今新品を押したのですが例えば新品を外しまして中古価格はいとしますともう中古の値段が分かります同時に新品を押すことによってはい新品と中古がですね同じグラフ上に出ますのでここ中古高いなぁま あ, あとですね監督見て気になった点がですねこっちらの在庫を押しますと はいこうバツ出ましたね、ここでも在庫がなくなったということですね、キーパーというものなんですけども、背取りをやってる方がですね、もう必須なツールとなっております。商品状況を見て、あこれ、売れるなと思って、買い占めて、なくなったところを見て、購入すれば、利益をもらって、みたいな感じで使っているツールです。まあ、ただね、こういった自分のように消費者から見て、価格推移がわかるので、購入材料になるかと思います。 もうこれ3回目なんで、もう名前出ちゃってますけども、え、ここをね、初めてキーパー入れた人はですね、ログインと多分出るんですよ。そのログインをすることによって、先ほど説明しましたトラッキング機能を使うことができます。じゃ、監督ラボに入っていきたいと思います。え、必要なものがですね、自分の名前。まあ、今回はですね、監督ラボ、メールアドレスと、あとパスワードを自分で設定できますので、その登録のメールを登録しましたらですね、そのアドレスにキーパーからメールが来ます。で、そのメールを URL を一回クリックすると、まあ、認証されますので、でそこから入ると、 キーパーというものが出てきますで、えー、見ていただきたいのがこのトラッキングはい例えば商品1万5000円だったら、まあ、1万円まで下がったら通知欲しいなっていう時にこのトラッキングをすることによって通知が来るようにすることができますとキャーノン、えー、90D と検索しますはい出てきます、ね、あこれですね、まあ、ちなみに今そのアメリカドルになっているのはううの日本語でジャパン 商品のトラッキングですねはい amazon 価格ですねここに金額を入れます例えば13万円になったら買いたいなーってねここでトラッキング対象期間ですね1年間かなーってトラッキング開始 をすることによってこちらのトラッキングが完了します。登録者もがですね。このトラッキングボタンを押しまして、このトラッキング概要を押すと、はい、先ほどのですね。キヤノン 90d の目標価がまあ、こんな下がることはないと思うんですけども、ここに来たらメールに通知が届きます。この欲しいものリストをインポートするとまあ、これはね。もう自分のママの使ってたらアカウントあると思うんですけども、自分が欲しいものリストに入ってたものがですね。安くなったらメールが来るようにもう一括でやることができます。それでそのマウスをですね。当てることによってピンポイントでその期間の価格帯。 ことががででできますすのでキーパーパに関しては基本無料なんですがここ、えー、売れ筋ランキングというものがあるんですが鍵マークが付いておりますまた、あ、他にも何種類かですね有料会員として使えますが基本的に使う部分に関しては無料会員で全然使えますアマゾン結構頻繁に使う方は入れてください現場からは以上です ういうわけでですね、キーパーについて、使い方について説明させていただきました。このチャンネルではですね、監督ラボ、まあ、自主制作映画をやってる監督が、自分がね、この商品いいなと思ったり、この作品めちゃくちゃおすすめだよっていうものですね、紹介しております。まあ、特にですね、ジャンルは決めてません。本当にいいものだけを厳選してお届けしたいと思っております。自主映画監督、まあ、今現在もですね、進行中でやってるのですが、映画的にエフェクトを使ったりね、まあ、今までも10年、20年はもう編集してるんで、自分の元 のの編集技術を全部ぶち込んででますので、まあ、そういったね商品とか興味なくても、まあ、こういったそのエンターテインメント的な感じでわ、まあ、かりやすく紹介しておりますのでまだ登録してない方ぜひポチッと押していただければありがたいと思いますではまた次の動画で会いましょう自分みたいに騙されないようんダメ販売者は販売者はセールがえかなりかなりかなりいいいい いい、いいサービスがありますので、無料で使えるサービスがありますので、はい、そんなわけ で, ですね、無料のブラウザ拡張。